よろししくお願いします、はい、私たちの最後の曲でございます「えー、青森の花」ていうのを踊らさせていただきますが、えー、今日ね女踊りと男踊りがいまして女踊りのメンバーがいませんなので息子と2人で男踊りで頑張りたいと思いますそしてまた息子はあのー、1月から始めましてまだ何ヶ月も経ってませんがお見苦しいところはどうぞお許しください それでは参ります。踊り子、会場のお客様に、はいします。はい。それでは皆様、お手を拝借、よー。 人「お前はもう不法去魔女とは」 何もいたみんな知 っ, てなっ踊るかりわざといまい。 はい、ありがとうございました。親子共演の青森花、すごい素敵でした。